はい、中小とできた折り紙の箱今回はこの 中, 中サイズ中 D4 ですね D4 の紙で作った中サイズの箱に合うケースを作ってみたいと思います。 そ長く切った広告のチラシ、光沢のあるタイプです。角っこから丸めていきます。巻きは止め、巻きは止め。片手で巻いて、片手で止める。 とこを糊をつけて止めます。つけすぎ注意。 交差させて1本曲げて編みしにします。 これで1周で周短くなったところで継ぎ足します。 ちょっと柔らかい紙で作った芯で巻いていきます2周したところでストップ。 トップして縦芯を放射状に広げます。そして今度は一本ずつ上下上下。 そこの大きさになるまでずっと巻いていきます。 これは箱が四角いので底が四角くな る, なるように徐々に角を作っていきます。 縦の芯が短くなってきましたので縫り出します。 折り紙の箱が入る高さになったのでここで縁を止めます外から内側へ差し込んで巻いてきた芯を差し込んで終わりです、はい、そして縦芯の始末をします 外側へ出します倒して、内側から外側へ。倒して、内側から外側へ。一周します。 全部の芯が外側へ出たら今度は内側へ入れていきます。 内側に出た足の余った部分を切りますあまり短く切ると解けてしまうのでちょっと余裕を持って ここに折り紙の箱を。 ここだけで使うよりも転びにくくなります。ゴミが溜まったら。中の折り紙の箱だけを捨てて、カゴは繰り返し使います。